皆さんこんにちは星広写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之ですえ皆さんジンバルってご存知でしょうかジンバル別名スタビライザーとも言われますけども動画を撮影する時の手ブレを軽減する、えー、装置なんですねここにあるのがですね、えー、モザエアクロス2というジンバルになります フィルターとかカメラ用品とかで有名な健康トキナーさんがですねこのモザーを扱う国内の代理店になったそうで私にレビューの依頼が来ました今回はこのレビューのためにですねこの機材をご提供いただいておりますありがとうございます。 まあ、写真やってる方でも最近動画が流行ってるんで結構気になってる方多いんじゃないかなと思うんですよ。でまたこれあのタイムラプスとかえそういった撮影の方にも応用ができてですねえタイムラプスローテーターとして使用することができていろいろ動画以外にも用途が広がっている機材なんですけどもえ私がこのモザーエアクロス2をですね使った感想レビューと それから、まあ、いいところ悪いところですね使い方調整方法などなど、えー、ご紹介していきたいと思います、えー、じゃあ本日も行ってみましょう行きましょう モザアクロス2は本体重量が 950g と 1kg を切る軽さを実現してますペイロード耐荷重が 3.2kg まで対応するっていうことで今発売されている各社のフルサイズミラーレスキーぐらいのサイズであれば相性が抜群のサイズ感ですね初心者にも扱える本格的な動画撮影用のジンバルだと思います スマホと接続して遠隔操作とかタイムラプスとか、まあ、そういった機能も充実してますねジンバルって海外製のものが基本なので取り扱い説明書がなかったり購入した後のアフターフォローが割とね心配だったりするんですけども健康トギナーさんが今回代理店になったということで初めての人でも安心して購入できる環境になったんじゃないかなと思います こののジンンババルはでですすねね基本的にバランスをとって使うも、ね、これ今電源オンしているので今は横だけこういう風に動くっていうモードにしてます、まあ、前後も動かないしこう斜めにやっても動かないよということでこのままこうやって持って歩くと、えー、手ぶれを軽減した状態で撮影ができると。 こうぬるーとスムーズな全身動画が撮れるわけですよねこれ電源をオフすると今オフしましたこうやってブランブランってなるんですけどあの動かないじゃないですかバランスが崩れているとどうなるかというとこうなるんですねバランスが崩れると手を離すとこういうふうに崩れてしまうとまあこうならないようにバランスを調整した上えでまあ電源を オンするとモーターの負荷が適度に発揮されて手ぶれが防げますよというものなんですけれどもこのバランスを取るためにですね大きい機材を使った時はこのアームが長くないといけないんですよ。でアームが長くなるとこうバランスが取りやすくなるんですねその前後バランス例えば大きいレンズを使ってると後ろにずらさなきゃいけない大きいボディを使ってたら前にずらさなきゃいけないっていうそのバランスの振り幅がですね 増えるので、このアームが大きくなれば、耐荷重が基本的には増えるですね。デメリットは大きくなるって言うことです。で、プラスまあ、本体の重さを軽くするためには、やっぱプラスチックがね。軽いんですよ。プラスチックを使わなきゃいけないんですね。ただ、プラスチックを使っていくとたわみとかきしみとかそういうのが出てきます。まあ、今、私が使っている自由の wii ビル s は？ 概ね満足しててすごくいいジンバルだなと思うんですけどやっぱね使ってるとねギシギシ言うんですよギシギシっていう揺れも多少影響してんのかなっていうふうに思いますしやっぱり持った時の安定感っていうのはちょっと不安なところがあるんですよねジンバルの難しいところがですねまあ石動ポータブル赤動儀とかも同じなんですけどあのこう搭載積載量は多い方がいいんだけど 本体は軽くなってほしいじゃないですか。でも、まあそれわかるんですけど、やっぱね物理的にね難しいところがあるんですね。ペイロードっていうんですけども、搭載可能重量と本体の軽量さを両立するのってなかなかバランス取るのが難しいなっていうイメージですね。それが一番拮抗しているのはこの5万円前後のクラス。 だいたいその5万円前後で初心者向けでもミラーレス一眼が乗るっていう機種はえこのモザイアクロス2の他にもえ今だと DJI のローニー RSC それから私も持ってる自由のウィービル S っていうまあこの4機種になると思うんですよペイロード上に乗せられる搭載可能重量も同じような感じでどれを選んでいいかわからないよっていう感じなんですけどまあね私ねこのその4機種の中では 4つとも触ったことありますけどこれをおすすめしたいなと思いますねあのねこれ持った時に感動したのがね全然きしみがないんですよプラスチックの素材とか使ってるんですけどこれ持った時に全然そのギシギシ言わないしきしみがなくてたわみも少ないんですよねだ安定感は抜群にいいと思いましたでプラスここにですねダイヤルがついてるんですね でこのダイヤルをくるくる回すと、えー、モーターのフォロースピードを変えれるんですけど、まあ、今ですねえっ、ー、と今例えばこう横に振るじゃないですかそうすると後からこう吸い付いてくるように動くじゃないですか、まあ、急にキュッと止まらないで、えー、ゆっくりついてくるとこれ結構大事なんですけどこのフォロースピードを今50ぐらいだったんですけど、えー、15ぐらいにするとこう横に振った時にですね ゆっくり動くくんですよねゆっくりでちなみに100にしてみると100って最大の数値ですね100にしてみるとこういう感じですぐシュッとついてくるというような動きがもう手元のコントローラーでできちゃうんですよこれねすごい ことなんですよ。他のメーカーのやつだとアプリと接続してこう。変えなきゃいけないとか。あとメニュー画面深く掘ってってモータースピードを変えて試してちょっと違うな。もう一回調整みたいな感じでやるんですけど、これワンタッチって言っていいんですか？もうその場でぐるぐるぐるぐる回せばできちゃうんですよね。だから撮ってる時にあ今遅くしたいっていう時に遅くしたりとか。 あ今速くしたいって時に速くしたりとかそういうのがねできちゃうんですよこれねすごいと思った本当にすごいと思ったこれはで私自身も実際これ使ってみて撮影したんですけどもあのー、まあ一回撮るじゃないですかでその時にあれここでフォロースピード落とした方がよく撮れるんじゃないかなって思う気づけるんですよね ましてやそれがメニュー深く掘り下がって調整とかアプリで接続してから調整とかになっていくと失敗テイクだったとしても気づけないしあこういうふうにやればよくなるんじゃないかなっていうふうに思いつけないと思うんですけどこれはもう手元で操作できる分ですねあこうやっちゃったらうまくいくなこうやっちゃったら遅くなるなあの、えー、失敗回避できるなみたいなのを瞬時にですね結構理解しやすいというか で操作系がねすごくシンプルで基本的にこのジョイイスティックと下ののダイヤルこの2つだけででやるんですよ結構ね今まで使ったやつはあのー、ボタンがたくさんついてて、えー、その間違ってボタンが押してたりとか切り替わってるのに気づかずにそのまま撮影しちゃったりとかってあったんですけどこれは液晶画面に全部どういう今モードになってるのかっていうのが表示されててなおかつダイヤルが2つしかないから誤動作が少ないっていう。 印象を持ちました結果的にねこれね初心者の人にすごいおすすめですよミラーレス一眼にも手ブレ補正の機能ってついてるじゃないですかあの手 の, その手ブレ補正のついたカメラが出た発売された時に必ず来る質問があるんですけど、えー、ジンバルなくても。 歩けますか？っていう話なんですね。歩くっていうのがこうカメラを持って前に歩いた時にこうスムーズにブレがなく動けるかっていう話なんですけど、やっぱね。それ、ね、物理的に無理なんだなっていうことを、皆さんにはご理解いただきたいですね。カメラの中でその手ブレ要請のセンサーがこう。動く幅と人間が歩く、幅って明らかに人間が歩く幅の方が大きいんですよ。 だからそれをキャンセルするだけカメラの中のセンサーが動くっていうのはやっぱり無理でこういうジンバルが必要になるんですねカメラ内の手ブレ補正で止まピシッと止まって撮れるのは基本手持ちだけです歩いちゃうと厳しいですこの直感操作は一回味わうと他のジンバルにちょっと私戻れないかもしれないそのぐらい便利だし楽しい でまあ、悪いところをちゃんとお伝えするとですね、えーとまあ、これはジンバル全体に言えることなんですがあのカメラコントロールがちょっと不安定なんですよねここのカメラにに触らずにこっちでで操作をしたいんですね、まあ、そのためのカメラコントロール機能でこっち側から録画ボタンを押して録画スタートしたりもしくは感度とか F 値とかシャッタースピンの設定をこっちから変えられるっていうのができるはずなんですけどあのこれねカメラによってまちまちなんですよね。 今これついてるのアルファソニーさんの α7S3 っていうカメラなんですけどもこれだとちょっと不安定でしたねでニコンのカメラだといけるとかキャノンだとキャノンの R だとちょっとダメだったとかなんかいろいろネット見てるとあるんですけども、まあ、そういうカメラコントロールがちょっとまちまちみたいですねまあ単純にこうカメラのログボタン押しちゃえばいいんですけどね、えー、それからねちょっとアクセサリーが少ないと思ったこれあの特にハンドヘルドグリップねあのこういうふうに えー、下から、まあ、通常こうやって持つんですけど下からこう操作したい時にねこういうふうにぶら下げれるんですよただこの体勢って結構疲れるじゃないですかだから、うん、こう上からこう吊り下げる用のね、えー、グリップがついてるといいんですけどなんかそれ今メーカーのホームページ見てもないみたいなんですよ 結構ね、移動時運搬時とかも上にそのハンドヘルドグリップが付いてると楽なんですけどもまあそういうアクセサリーの少なさがちょっと難点かなまあ拡張性ですね。まあ、とは言っても取れればいいんで全然まあなくてもいいっちゃいいんですけどね、はい。L 字ブラケットがここについてるんですけどこれがアルカスイス規格なんですが。 アルカスイスの三脚とか自分も持ってるんですけどそれにこう付けられるんだろうなって思うじゃないですかアルカスイス規格ってここ注意なんですけど実はちゃんとした規格じゃないんですよ幅がこのぐらいで厚みがこのぐらいっていうそういう設定がちゃんとされてない規格なんです大体の規格だからアルカスイス規格だから大丈夫なんだねって思って三脚にこのままつけるとブカブカだったりするんですよ 閉まらなかったりするのこれ本当にでこれはそうでした、はい、で私のレオ・フォトさんの三脚にはえこのアルカスイズ規格はえ取り付けはできませんでしたでこの動画では、えー、とここからですねこのモザイアクロス2の使い方バランスの取り方をご紹介して後編別の動画で実際これ使ってどういうふうに取るのかっていう実写編をですねお見せしたいと思います。 それではここからはモザーエアクロス2の使い方1からご紹介したいと思います。 まずこのアルカスイス型の L 字ブラケットが最初付属されていますえこのブラケットですけども写真撮ってる人はこういう風に付けたくなっちゃうもんですよねえでもですね動画の場合ってこっち側にです、ね、いろいろ単身マイクとか HDMI 端子とか付いてるので反対側につけるのが、えー、一般的な使い方なんですねモザイアクロス2のアルカスイス規格の L 字ブラケットは、えー、写真用の L 字ブラケットとはちょっと互換がないみたいです それではこの付属の L 字ブラケットをカメラに取り付けていきましょうカメラの底の三脚ネジにですねこのように取り付けていきますしっかり固定できるように10円玉とかでねきつく締められるようにしてくださいここが緩んじゃうと落下の原因になります機材壊したら大変ですからねストラップの取り付け金具に干渉しないようにご注意ください まずモザイクロス2は専用のリチウムイオンバッテリーを使いますえ購入当初はですねここのリチウムイオンバッテリーの端子のところにですねシールが貼ってあって通電されないようになっています、えー、これ剥がしてから使用するようにご注意ください USB-C 端子で充電ができるんですが端子のフレームっていうんですかねそれが太いと奥まで刺さりませんのでその場合はバッテリーを外してバッテリー本体に直接 USB-C 端子を差し込んで 充電するようにしてください。モザイアクロス2のそこには4分の1インチネジと8分の3インチネジがついてます。これ4分の1インチネジの方が付属のミニ三脚が差し込めるようになってます。バランスを取る箇所は全部で4つあります。ティルト軸、縦の軸が2箇所、それからロール軸、パン軸。 えー、合計4箇所になりますこの4箇所でバランスを取ればジンバルの手ブレ補正の効果が最大に発揮されるということですねでモザイアクロスにはこの三軸ロック機能がついていてこれがすごい便利なんですね、えー、基本これがついてるジンバルを買った方がいいです、はい、でまずこれ一旦解除してカメラを載せれる状態にしてからもう一度ロックをかけようと思いますはいこれで解除しました 気象画面をこちらに向けてロール軸を自分の方向に向けてそしてパン軸横の動きをロックしますそれからロール軸ですねこれも右側にくるようにしてロックをしますモザイアクロスは反対側につけることもできるので L 字ブラケットを逆につけている方はこのモザイアクロスのティルト軸も反対側左側に持っていくようにしてください はい、ティルト軸はこのモーター丸い方がですね前になります。ノブの方が自分の方向になるようにしセッティングをして、えー、ここもロックをしてください。ノブネジを回して緩めたら、アルカスイスの縦の方向をこう上から差し込む。で、赤いノブネジを引っ張るとこのようにスライドしてきます。で、ノブネジをしっかり締めて、えー、動かないようにしましょう。はい、ここで、えー、ティルト軸の ロックを解除しますそうするとこのようにバランスが崩れていれば前か後ろにこうグラグラと動くはずなんですねこのバランスを取っていきますこのノブネジを緩めれば前後にカメラを動かすことができますカメラを前後に動かしてちょうど動かないところを探しましょうこれですね動きづらいときはちょっとですねカメラを持ち上げて前に押し出すようにすると動かしやすいです はいどうやらこれでバランスが取れたみたいですねこの状態でネジを締めましょうネジが締めにくい場合はこのように上に引っ張り上げるとネジの角度が変わりますので本体に干渉しないようにしてネジを締めることができますはい前後のバランスを取ったら今度はカメラを上に向けて前後のバランスを取りましょう今度はここのノブネジを緩めるとはい前後にまた動かせます これも同じようにです、ねえー、バランスをとっていって止まらなくなったところでネジを止めます、はい。こういうふうに上に向けても前に向けても動かないのがティルト軸のバランスが取れている状態ですね。はい、ここでまたティルト軸をロックしてみましょう。今度はロール軸、えー、バランスを取ります。こうやってですねバランスを取るところだけをロックをかけていくっていうやり方が私としてはおすすめです。はい、これもグラグララしているのでどどどどんどんどんどん はい、これもバランスを取っていきます。今左側に動いたので右側に動かす。はい、右側が重たいということは左に動かすっていう感じで、えー、このように、ね、微調整をかけています。このロール軸の微調整が一番シビアかもしれません。ちょっとずつ本当にちょびっとずつ動かすような感じになりますね。はい、ロール軸のバランスが取れたらロール軸もロックいたします。そしてパ軸、パン軸のロックを動かして。 パンチ君ロックの解除をしておっとこうやって傾けましたねパン軸はですねこのように傾けてバランスを取るんですね今ブラーンとロール軸のモーターが左に行ってますどうやらロール軸のモーターが重たいようなのでこのロール軸を前に動かすとはいここのノブネジを緩めたら前にずらせますこれもです、ね、ちょっとずつずらしては傾けてちょっとずつ傾けてちょっとずつずらしては傾けてっていうことをやってこの動かない箇所 探しますこうやって別の方角に向けても動かないという感じになれば、えー、このパン軸もバランスが取れているとはいここで全部のバランスが取れたようですのでロックを3つとも解除いたしますで最終的に、えー、もう一度ですね一番最初にバランスを取ったティルト軸上カメラを一旦上に向けてバランスを取りましょうここまでいったら電源をオンして OK ですこの電源ボタンを長押しすれば手振れ補正ジンバルが起動します バランスをとって電源をした時点でこのままでも使用できるんですがここでもう一手間かけるとさらに精度の良いジンバル効果を発揮すすることができます、えー、モザイアクロスにはオートチューンという機能がありまして搭載した、えー、機材の重さに合わせて、えー、各3つのモーターをですねどのぐらいの負荷をかければいいのかモーターの強さをかければいいのかっていうのを自動的に調整してくれるという機能があるんですよ。 これがないと結構調整難しいんですねなのでこのオートチューンは必ず使ってくださいで、えー、まず真ん中の赤いボタンを長押しするとメニュー画面に行きます上下で選択右が決定になります真ん中の赤いボタンが決定ではないのでご注意ください、はい、まずアドバンスそれからその先にあるオートチューンこれを 右を押しししててて確定してくださいいいチューンとと出ままたすするカカクカクいっていますね何やらカクカクいってますねこれいきなりやるとびっくりするんですけどあの私いろんなジンバル使いましたけどここまで動いてオートチューンするジンバル初めてですねだからあのすんごい負荷かけてオートチューンしてるんだと思いますはい出ました チルト、ロール、パン、それぞれに数字が振ってますがこれがモーター強度になります今乗せている機体だったらこのぐらいのモーター強度で大丈夫だよっていうことなんですね必ずこのオートチューンをやってから撮影をするようにしてください、えー、左を何回か押すと元の画面に戻りますはい、最初の画面に戻りました<音楽>ここからは各部位の、えー、使い方についてご紹介いたします まず電源ボタン長押しで電源が入るんですがこの電源ボタン2回押すとです、ね、スリープモードっていうモードに入りますスリープモードにするとそれぞれの3軸のスタビライザーがですね、えー、触ってもいい状態になります、はい、ぐにゃぐにゃとします持ち運ぶときはスリープモードにして3軸をロックすれば持ち運びに便利かと思います はいそれ再起動するときはこの三軸ロックを外してからもう一度電源ボタンを2回押してスリープモードを解除しましょうこれでまたジンバルが起動します撮影再スタートできるわけですね液晶画面についてご紹介しますティルトロールパンと書きますティルトは縦軸のことロールが斜めの軸パンが横軸になりますその右側についている58っていう数字はこれがさっきすごいよって説明した モーターーータのフォロースピードになります0から100ままでで操作できますその右側にある LLF っていうのは L がロック動かない F がフォロー動くということを表示していますでこのジョイスティックをですね左側右側にこう傾けることでこのようにです、ね、ジンバルが上下左右に動かすことができます。 それかこの下のダイヤルですねを操作すするとそれぞれぞティルルロロローーパンのロックフォをを切り替えます下を押すとパンがロックフォローを切り替えます左を押すとロール軸がロックフォローを切り替えます上を押すとティルト軸がロックフォローを切り替えますこれねすごくて他社のジンバルってなんとかモードってスイッチ切り替えがあるんですよ。でも これってそのスイッチ切り替えと同じことをもうワンタッチで操作できるっていうのがあって私これすごい使いやすいと思いましたはいそれでは一般的な一般的に呼ばれている各モードについてご紹介しますまずはパンモードパンが F の状態ですねこれは横方向のみフォローして 上下に動かしてもカメラ動かず斜めに動かしてもカメラ動かないという一番使うモードですねはい次がパンが F ティルトが F にしたパンティルトモード横の動きと縦の動きをフォローします斜めは固定になりますはいこれはオールフォローモード別名 FPV モードとも言われますが 横に動かしてもよし縦に動かしてもカメラがこうついてくるそれから斜めにしてもついてくるということで結構異次元な感じでこう撮るときに使うようなモードですね。今度はオールロックモードすべてを L ロックにするとずっと前を向いて固定されるっていうモードになります。 ジンバル持ってこう突っ込む時とかに使うモードですねダイヤルの右側を押すと「Q」というアルファベットの「Q」という文字が出てきましたこれがですねクイックなのかなスポーツモードだと思いますワンちゃんとかね運動会とかこういう風にですね横の動きだけめちゃめちゃ速くついていくっていうモードですねはいそしてここはモザイアクロスの最大のポイントになります、えー、このダイヤルをくるくる回すとフォロースピードが変えれるっていうですねこれがね めちゃめちゃ楽しかったですよ、私は。はい、遅くもできるし、早くもできると。で試しに、ですねこれ、ゼロの状態です。はい、こ手を止めた瞬間にカメラがついてくるんですけど、おっさーって感じですね、ゼロの状態だと。はい、今、これ、パンフォローモードですね。横の動きだけフォローするモードになってます。これゆったり。 動いてきますよおいおよいおいいつ前向くんだよってぐらい遅いですねはい、はい、これが25になりましたちょっと吸いつくようについてくるようになりましたねはい振ってからウーンって感じで前を向きますまあ0よりも速くなりました今度は50ですねたいまあ50 30から50ぐらいの間が私もよく使うかなっていう感じですね、えー、こう50ぐらいになるとこう前を向くのもちょっと早めになります まあこうやってゆっくりついてくるっていうのがその滑らかな動画を表現するときに非常に大事になってきましてカクっと動くのはね良くないんですよね。あ、七十五の次すみません百になっちゃいました。百になると、えー、だいぶこの吸い付くようなすぐ前向きのね。はい。百だとちょっとカクカクした感じも出てくるのでまあ使っても七十ぐらいなのかな。まあその辺は好みというかどうと表現したいのかによると思います。はい次はですねこのジンバルの 人差し指握った人差し指に当たるところに、ね、トリガーボタンというのがありますこのトリガーボタンについてご説明をしましょう、えー、まずこのトリガー押しっぱなしにするとパンティルトモードですねこれはあのもちろんさっきのダイヤルの上を F 下を F にすれば同じモードになるんですけどもこのトリガー押しっぱなしっていうだけでパンティルトモードに一瞬にして切り替わりますよっていうこの2回押しこれよく使いますトリガー2回押しでセンターボルション こう操作してるるとと変なところ向いちゃったりすすんですねどうやったらそっち向くねんって時にトリガー2回押しをすると前を向くとでトリガー3回押しでセルフィーモード自撮りをしたい時に使用しますはいキューンと向きますねこれでねはい次はトリガー1回押した次ですね押しっぱなしっていうこれでオールロックモードになります瞬時にねロックモードにしたい時こう撮影してる時に今ロックにしたいっていう3つ押してらんないって時に カチャッカチャッってやれば、えー、オールロックモードになるっていうことではい、次がインバートモードっていうのかな上からぶら下げて撮影するっていうこともできますただこの状態だとですね、えー、このロール軸がちょっとカメラのレンズにですね当たりそうじゃないですか角度によっては、まあ、そんなに下向けることないかもしれないですけどちょっとこう縦気味に持って そこから横にゆっくりこう回してやるとはいこれだとロール軸がぶつからないで、えー、逆さに持つことができますでジョイスティックを使って前を向けるような感じではいでこれですねあるあるなんですが戻そうとした時に何か変な感じになっちゃいましたねそんな時は困った時のスリープモードこれを覚えておいてください電源ボタンを2回押すとスリープモードマニュアルで動かせるようになります で元の形に直ったら、えー、スリープモードを解除するとまた通常の状態から撮影することができますインセプションモードというのを紹介いたしますもうぐるぐるぐるぐると回すモードなんですけども、えー、ダイヤル右を3回押しでインセプションモードになりますモードが3つありますノーマルそれから180360とかありますでこの状態で、ね、右をポチッとと押すと はい、このようにですね右に回転をし始めましたノーマルモードは1回押しただけでこう延々と回転していきますでもう一度ダイヤル押すと止まりますでこの時もスピードを選べますスピードを遅くすればこの回転するスピードが遅くなり右回りにすると回転が速くなりますので右回りに回してフォロースピードを上げればどんどん回転が速くなっていくと。 いう感じですねはい次は下のボタンを1回押して180度モードにしましたダイヤルを左右どちらかに触るとこういう180度回って止まります180度だけ回りますってものですねはい次はこの360度モードですねこれはもちろん1回転します、はい、ぐるっと1回転するモードでございますもちろんこのジョイスティックを操作してもジョイスティックを動かした方角に、えー、こういう風に動かすことができますこの時はジョイスティックずっと倒し続けなきゃいけないですけどね はい続いてはカメラコントロールについてご紹介いたしますモザイアクロス2を購入した時にですねこういうケーブルがいくつか付いてきますでこのケーブルをお使いのカメラに合わせて、えー、接続していくような感じになりますねケーブルにですねえなんていうケーブルなのか名前が書いてますから、えー、ケーブルの片側の端子ですね USB ミニ端子の方をこのモーターの上ですねティルトモーターの上の方に差し込む でもう反対側をカメラの方の USB ポートに接続します。これカメラによって接続するところが変わっていきます。このカメラの場合は一応メニュー画面から、ソニーの場合はメニュー画面から、えー、この転送リモートっていうところにですね。PC リモート機能っていうのがあるんですが、この PC リモートを入る入れるにしておくと、えー、認識するみたい。 でジンバルの方の設定も必要です。まあ、こういうふうにカメラを接続して認識していたらカメラのマークがつくんですけども、えー、メニューボタンをこの真ん中の赤いのを長押ししてカメラセレクト、えー、そこからシャッターケーブルの種類を選ぶような感じになります。このカメラの場合はこの M3CUSB というのを選びます、えー。ケーブルに書いてある名前が 大体近い近状態になってますねでパラメーターというところで ISO 感度とか F 値とかシャッタースピードを一応ジンバル側から操作できるようになります。はい、こういう風に接続、今ちょっと認識しないのでこの N スラッシュ A になってますけどねで、これで最初の操作画面に戻って真ん中の赤いボタンを押せば録画がジンバル側からトリガーが切れるということみたい で, す、ねはい、で次はですね。 今回健康トキナーさんからご提供いただいたのがプロフェッショナルキットっていうやつなんですけどこのプロフェッショナルキットにはフォーカスコントロールができる、えー、パーツが同梱されていますこのフォーカスコントロールのパーツのセッティング方法ここからご紹介したいと思いますまずはこのクイックリリースプレートをアルカスイスの L 字ブラケットに装着していきます この時注意なのがですね、こう左側にノブが出ていると思うんですが、それが干渉する位置にずら、まあ、に、なら、それが干渉しないところで止めてネジを締めるのがおすすめです。まあ、これカメラを止めるノブなんでね。ここは干渉してこれ以上いかないとなるとセッティング位置からやり直しなのでここ注意です。まあ、10円玉とかでこうしっかりと締めましょう。 で、このクイックリリースプレートはこのシブルバーのネジをですね。2つこうやって外すと簡単に外れます。はいで、このクイックリリースプレートをカメラの方に付けました。このクイックリリースプレートにはレンズサポートが付いてます。このレンズサポートがレンズのピントリングにですね。触れないように。 これ間違ってねピントリング固定しちゃうとねピントリング回らなくてマニュアルフォーカスできなくなっちゃうのでレンズサポートはこのピントリングを避けるようにしてセッティングをしてくださいはいで L 字ブラケットをこう差し込みます、えー、こうサクッと差し込むだけで大丈夫ですでノブを回して。 えー、カメラとクリックリリースプレート L 字ブラケットをしっかりと固定しましょう、えー、次にです、ね、この、ね、フォーカスコントロール用のゴムバンドっていうんですかねこういうのがついてますこれをピントリングに巻きつけます、はい、しっかりと巻きつけましょうゴムバンドを回してピントがちゃんと回るかも固定確認しましょうね、はい、でここにフォーカスコントロールのパーツを取り付けていきます このギアとこのゴムバンドがちょうど噛み合う位置調整しますでノブを締めて固定するとこれはあのあんまりぎっちりこのギアとギアを噛み合わせるようにしなくていいですからはいここまでやったらようやくジンバルに取り付けが可能ですはい先ほど と, と同じ手順でバランスをとっていきましょうといきたいところですが、えー、まずはですねここで はい、このケーブル出てましたこれがフォーーカスコントロールの信号を送るケケーーブブルルです、えー、このケーブルをフォーカスギアのついたネジですね、えー、ここに挿してこれはあのフォーカスギアに USB-C 端子もついてるんですがこれ充電でできますはいで、もう片方はジンバルのティルト軸の下にですね穴が2つ開いてますどっちでもいいので差し込んでください、まあ、こうやってね全部のパーツを取り付けてからバランスを取るようにしてください バリアングル液晶モニターをこう開いたまま撮影したいよって場合はバリアングル液晶モニターを開いた状態でバランス取るようにしてください。はい、これね、やってこないとねバランス取った後であ、やばい、これやってなかったってなってバランス取り直すことなので必ず撮影の時に使うものを全部つけてからバランス取るようにしましょうえちなみにこのフォーカスコントロールを差し込むですね棒がポーンと飛び出てると思うんですけどこれ取り付ける位置変えれますので。 えー、今右側についてますが左側につけることももちろん可能です、まあ、その場合はね六角レンジでちょっと外したりしなきゃいけないんですけどねこの棒をですね取り外してまたつけるときに、えー、回す方向が反対になるんですよねそこちょっと戸惑いましたんで皆さんもご注意くださいはいバランス取れたみたいですねはいじゃあここからフォーカスコントロールの設定をジンバル側していきますメニューボタン長押しして それから、GA、アドバンスですねアドバンスに行ってからフォーカス選んで F1 でこのスイッチがオンになっていればこの電源ボタンを3回押してこのホイールを回すとフォーカスコントロールができます線を差し込んでいるのにスイッチがオフになっている場合は線がちゃんと入ってない可能性がありますので確認してくださいこういうふうにフォーカスがコントロールできてますねで同じくここでもう回回3回押すと 実はこれ、ティルト軸の操作にですね、ホイールが切り替わるんですよ。電源ボタンの付いてるホイールで、フォーカスコントロールとティルトのコントロールと両方できるということですねあの。電源ボタンがこうレインボーに光っているんですよ。このレインボーの光をですね、夜撮影するとき邪魔くさいので、消せます。メニューボタンを長押しして、ジンバル、次にオペレーションですね。からホイール、あっちゃいや、えー、から LED っていうのを選びます。この LED のスイッチを オンオフ切り替えれるんですねオフにするとこのレインボーが消えますオンにするとつきますっていう感じで調整できます、まあ、ちなみにこの光の強さも、えー、調整できますというわけで急ぎ足ではございましたが、えー、モザイアクロス2の、えー、組み立て方それからセッティング方法ですね、えー、ご紹介しました、えー、この動画を見ながら皆さんも撮影にチャレンジしてみてくださいそれではスタジオに戻ります はいえ、こんな長い動画なのに最後まで見ていただいてありがとうございますあの、まあ、健康的なさんから使い方も網羅してということで動 画, 動画制作依頼をいただいたので、まあ、こんな感じでたっぷりした充実した内容になったんですけどいかがでしたでしょうか、まあ、私もジンバル最初に買って結構失敗した経験がある方なので、まあ、これから買う人にはなるべくまあ私の動画で、ね、もし えーまあ、楽な道というかあんまり苦労しないで楽しむことができたら嬉しいななんて思いながら頑張って動画作りましたけど今回の動画結構重かったですね大変でした<笑>じゃあ、あのー、今日の動画はこれで終わりになります えっ、ー、とこの後というかまあ同時アップになるともいいんですけど、あの実写編の方も公開になりますので、実際今日、えー、モザイアクロス2使い方を学んだ上でどういう風に撮ればいいのか、私はまあどういう風に撮ってるのかっていうね、あの初心者ながら参考になればいいなと思いますので、そちらもぜひ、えー、見てみてください、えー。それでは今日はここまでになります、えー。長らくお付き合いいただいてありがとうございました。えー、さよならバイバイしたっけね。 バーうんパーマかけたの、はい、40にもなってパーマかけるって新鮮ですよね大丈夫なのかな似合ってますか大丈夫ですかね